たぬ<笑> れ, <笑><笑>れてんじゃない、うん。<笑> の内容は、突然年下しし彼氏がお漏らしをした。 ドッキリ散々今までしてきたと思うんですよね。僕ら、まあドッキリカップルみたいなもんなんですけど。<笑>いや、違うな。ドッキリカップルって言ったら付き合ってることもドッキリみたいな、そういうことじゃなくて。まあ、ちょっとね、多分普通に変なことするとドッキリっていうのがもうわかるような人になっちゃったので、ドッキリと現実がなんかもう本当にありそうなんじゃないのみたいな感じなドッキリをしようかなと思って、で、僕もしそうな感じじゃないですか。<笑>なので、 今回はお話をして彼が本当にいつも通り優しくしてくれるのかはたまた怒るのかみたいなのを検証したいと思いますそれではレッツー よーよーうんうんうん漏らしちゃったうん何を何どうしたのもらしちゃったの、ね、何を漏らしたの恥ずかしいえ出てんだよ恥ずかし い, <笑><笑>恥かしいえ恥ずかしいから早くタオルと か, かあ <笑>てんじゃんああ下はベッドはああ何やってんのしいからああ<笑> さあ、とりあえず着替えなよ<笑>え。なんでそんな昨日なんか水分取った？トイレ行った？寝る前？じゃあ、とりあえず着替えなきゃ。ちょっとこれ選択しよう、うん。着替えとって。なんで？えー、動けない。<笑>なんで動けないのよ。動けないってことないでしょ？え、これでいい？どれでも。え、パンツは？パンツはいらない。パンツいらない？え、とりあえずはい、拭いとくよ。<音声>あ！<笑> うわ帰っ大丈夫ようん大丈夫かな、これ絶対洗濯したほうがいいよねうん<笑>ちょっと大丈夫だよ、ちょちょちょちょちょあれファブリーズ<笑><笑>まあ大丈夫だよひょうにょうとりあえずもう一回さ、もう一回寝ないなんでよ<笑>え<笑>まだ九時半だからさ<笑> 一回も一回。じ<笑>ゃ、待って、ここ一回、そしたらさ、うん、タオルかなんか敷かないとさ、うん、おだめでしょうん。一回も一回、まあ、ね、まだ寝不足。大丈夫、大丈夫。眼、う、鏡、んうん、<笑>外して。何、どうかしたの。 しちゃったよーなんでさ、俺の手を<笑>またしちゃっっ、<笑><笑><笑><笑>またしちゃったて、ね、<笑><笑>ていいいいいいいく<笑>長くないよ長くないよ長くないよよよよ匂匂いいでみて匂いしてないでしょ、ずっと<笑>お水<笑>臭<いよ><笑>やめろよ<笑>終了。 <笑>やめろよ<笑>本当に臭いやつと思われるじゃんよお<笑>水なのお水。何やってんのはい。<笑>というわけで。はい、た<笑><笑>。いや、この絶妙なドッキリか、本当にしてんじゃねえか、こいつどっちかみたいな感じよくね。本当にやったんだ。本当にしてないよ。<笑>内容は、おもらしをしたらどういう反応するかっていう。はい。あの絶妙な、なんか本当にやりそうなことを。というわぁ、あなんか気持ち悪そう。うん。<笑> <笑>びっくりしたいやびっくりしたっていうかなんか笑っちゃったわ<笑>ええみたいな<笑>というわけで今回はここまでにしたいと思いますはい、はい、面白いなって思っていただけたらチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, ンしますインスタツイッター TikTok もお願いしますではま た, またドライヤーした買うのか うん。